フスはやめてその次にフレックスっていうスタジオちょっとストリートダンスよりのスタジオに変わって、うんはい、で, でも実はそこで美キ子さんのことを知ったんだけど、うん、そ今に至るところにはなってくるんだけどきっかけで上京したんでしたっけ 在籍おーなるほどでもシフトの都合上、はい、みんなが同じ日に出られないから、うん、私そこで東京のオーディションを受けたのええーうん、日付をこうずらすためにそうシフトの兼ね合いもあって、はい、みんな受けたいから、はいはい、じゃあ私東京行こうと思ってそしたら日にちがずれるから軽い<笑>東京のオーディションを受けて、はい、東京が受かって受かった受かっ た, かった出 た, 出た東京に知り合いができた 楽しいじゃあ私も東京行けるじゃんって思った の, で<笑><笑>あの知り合いができたからはいはいは い, じゃいまあね親にないとこうパフォーマンスなんで、うん、すぐ仲良くなりますよね、うん、一緒に頑張って練習もするしそうそうそうアクトダンサーで受かったのがきっかけだったのが PRF <笑>さんの15周年のツアーにね<笑>、はい、呼んでいただいたんですよ、はい、ダンサーで<笑>すご い, すごいまだ大阪でユニバしてるときにえー、すごいわそれはえ でも多分東京公演出たのがきっかけだと思うんじゃけどでそこでバックダンサーそれこそきっちりしたバックダンサーっていうお仕事をさせてもらったのそれがすごい楽しくてーえアレ姉さんもすごい優しいですね後輩をいろいろさせてあげてね、うん、いろんな現場体験さして、うん、ダンスの先生になりたいと思ったけどバックダンサーやりたいって思ったんや えーうん、ティアそのステージがきっかけで、うん、今でも DVD たまに見たりするんじゃけどうん、わっいわって<笑>フレッシュフレッシュ15周年のおやつらしいすよこれ持ってる方は見てください持<笑>ってる人おるかもおるかな<笑>どうじゃろうでもそれがね初めて形になって 自分が踊っってるステージみたたいいなすごい楽しかったしかこういうのが形に残るっていうなってと思ってマックダンサーしたいって思っ て,、うんまあ思ってはい、じゃああと1年ここにいる必要ないなって思って辞めたの<笑>うん間違い、うん、合ってます合ってます間違いではないです<笑>いやすごいなと思って決断力がもうパスパンスパンいくからちょっとびっくりするけど<笑>うんいやでもすごいですね、うん、上京してきてからなんですけど奥、うん、さんの時にお会いした時は、うん、なんか。 ダンサー派遣会社みたいなのに入ってるのかなと思ったけどそれがしんのすけさんのところだったあそうなんだ、うん、そういうのもあるって知らなくてだから私も知らなくて。うん なんかあの先生かっこいいあの先生のより好きと思ってずっとしんのすけさんのレッスン通ってたりしたとかそういうお仕事をいただく機会があったりなんかダンスビデオを読んでいただいたりとかする機会があってお友達もできてその時東京に行ったときにどうやら広島で憧れだった美き子先生が東京にいるらしいっていう噂を聞いてはいはいはいはいあそこ広島の方ですもんね美き子さんははい 広島のフレックスに入ったきっかけがそのミキコさんのダンスレッスン体験入学みたいな体験レッスンを受けてめっちゃ好きこのフリーと思ったのがきっかけでそのスタジオに入った先生だったんだけどなんかその当時はタイミングが合わなくてレッスン受けられなくってあ受けたい受けたいって思ってたうちにニューヨークに行かれてしまってでそのまま受けずじまいでもう私は大阪に行ってしまったから。 あ回り回ってまたもしかしてレッスンが受けられるかもしれんと思って、はい、東京でようやくですかでもどこでレッスンしてるかわからんかったから、はい、その当時ミクシーがさ、人だったんよ<笑> ま, まだミクシーなんやそうまだミクシーなんよ若いんだなあのやっぱこの SNS ねまだそう何年かしか経ってないんですね普及してうわ んん私の中でその当時の最初はミクシーだったっけ、はい、ミクシーでご連絡して<笑>えー探すミクシーで探すのっ大変な感じもするけど探したんだ探してご連絡してお話しさせてもらえる機会があってちょうど実はレッスンをしようと思っていて襲っていただいてそこからこうレッスンにミキコさんのレッスンに行くようになったんだけどそれまではもうだからそれこそ。 志のけさんのレッスン行ったり志のけさんのお仕事をいただいたり他のそういう気になるダンサーさんのレッスン受けに行ったりとかしながらーオーディションっていうものをべて受けに行きたいまあ自分が知りうる限りのオーディションはなるべく挑戦して戦しもう自信もフルについてますから東京出てきたんじゃっけえ<笑>思 っ, とったからねいろいろ行動は起こしつつ常にでいろんなそこで ご縁があってミキコさんのスタジオでもレッスン受けるのもきっかけがあってそこで知り合った子からオーディション情報をもらって、はい、あのまゆちゃんも受けてたかみじさんのオーディションを受けるんですよ。んははいはいはい、で1回目受けた時に落ちちゃってまゆちゃんは受かってた、はいはいはいはい、だけど私落ちちゃってで「あ残念じゃった」 って思っ思たたけどなんんかか悔しかったんじゃろう、ね、落ちるっていうことが悔しかったんだと思う。うん、でその次の年もあってえ絶対頑張りたいって思ってもう一回挑戦してそしたら選んでいただいてたたすごい悔しそうちゃんとか、ね<笑> でそれがツアーダンサーっていうお仕事をいただいたのがそれが初めて、うん、結構ねずっと何か月も一緒に回るから楽しいですよね、うん、ツアーダンサーもねそれが結構大きなパッケージというか全国ツアーだったのですごいな本当に3ヶ月かけて何十公演もやるような感じを3年続けさせていただいて、えー、でもその間に美希子さんのスタジオも行ったり 美希子さんのお仕事もさせてもらったりしてたんだけどなんかだんだんこうバランスが取れなくなってきてしまって3年もツアーダンサーとしてやらせていただいたところでのもうその現場のこのお仕事の仕方とかなとか先輩後輩の在り方とかあやっぱり私足りないことがいっぱいあったなっていうのもすごい教えてもらって。それを減った上で 何がしたいんだろうって考えた時に考えたんですよ、うん、そしたらミキコさんのレッスンにあん な, あんなに行きたい行きたいって思ってたのにツアーが入るために行けてなかったからこれでいいのかって思ってその時。 海外もちょっと視野に入れてたの、ね、うん自分の中でなるほど家族旅行で行ったスペインがすごく印象的で<笑>海外いいな行きたいなっていう気持ちも持ってたしでも全部は全部できないから今まずこの3年間やらせていただいたお仕事を一旦卒業させていただこうと思って、はいはいはいはい、ご相談してちょっと辞めさせていただくことになって、はい、じゃあ よしレッスンにも通ってスペインにも行きたいって思ってたらあれよあれよという間に海外でお仕事する案件をいただいてええー、<笑>それそれはミキコさ ん, ミッコさんの振り付けでかニューヨークとか行かれてたやつあいろ、ね、んな国に行ったんですかニューヨークのイメージがミキコさんってあるんですけどあでけどあでもうんニューヨークでもやらせていただいたけどまさか自分がそう 視点を海外に向けたタイミングで海外でお仕事させてもらえるなんてと思って。すごいタイミングですね。うん、なんかあったんですね。なんかでもなんかね、合わせがすごいわ急にそう海外と思ったのかもちょっとわかんないけど、うん、そのタイミングよく海外のお仕事っていうのもご縁なのか、うんうん、何なのか。じゃあそこで今度はがっつりみきこさんとこう携わっていくとか関わっていくと、ね。な、うん、作品作りだったりパフォーマ ー, ーとしてこう。 体していったりとかレッスンも受けたりとか、はい、いろんなお仕事をさせていただいたりとかっていうのが数年続いて、はい、いよいよじゃあイレブンプレイとして団体としてやっていきましょうと。でそこからやっとイレブンプレイとしてスタート。 あーそううそなんだ、うん、もうプレイ私全然来た時やっぱなんなんか知り合いのねやっぱ香りさんとかもいはるし、うんうん、で私の卒業した専門の先輩とかも当時はいたりとかしてて、うんうん、知ってる先輩だけどその海外を視野に向けてダンスだけじゃなくてなんかこう映像技術だったり、うんうん、ちょっとこうアーティスティックなこともやってたりするからなんだこれっていう。 ちょっと新しいもの出てきた感はすごいありましたよね『イレブンプレイ』がこうやって動き出した時っていうのはね、うん、もう前ねミクちゃんとかにもゲストに出てもらった時とかもミキコさんの演出を初めて見た時にびっくりしたっていうのはあの喋ってもらったん で,、うんうん、で私はなかなかねミキコさんとこうお仕事をする機会が な, かなかなかなかったので中身を知らないんですけどただただ印象にあるのは。 プレイに入ってるメンバー私あともう一人知ってるのがえみすけさんいらっしゃいま、ね、すよねえみすけさんもしっかりあと多分星野源さんのツアーに出てたのかなっても先輩っていうああ友友先輩も、うんうん、先輩じゃねえ か, かに。うん、あい知ってる方が知ってる方この2人でかまちゃんって 3, 3人いるんですけど、うん、私この3人の印象が、うんまあ、ダンスももちろん上手いんですようまいんですけど、うん、めちゃくちゃいい先輩 いい人っていうイメージがめちゃくちゃあるんですよ私です、ね、かも3人とも同級ってあそうなんですね<笑>そうこのメンツが入ってるのがまたなんかただただダンスが上手いだけじゃなくてまあやっぱダンスがね飛び抜けて上手い人ってちょっとこう喋ると癖があったりとか<笑>まあ私みたいにものすごいマイペースとか<笑>なんかちょっと個性がありすぎてぶっ飛んでんなっていう人もいらっしゃるんですけどでもその オすスメのイレブンプリーに関わったそのメンバーに関してはもう本当に優しくて穏やかでいい先輩だったので優しくしていただいたなっていう印象がものすごいあって、えーえー、えみつけさんはあの愛さんのもう10年ぐらい前なんですけど。うん あ の, あ の, あさんのこうライブツアーのオープニングアクトでダンサーが出る時にえみすけさんと一緒に踊ったんですよへえー、その時もクセの強いメンバーだったんですけど<笑>唯一えみすけさんは本当に優しい<笑>なんかお姉さんだなっていう印象があって、うんうんうん、トモ先輩はトモ先輩で、うん、もうママダンサーなので当時私が妊娠初めて1人目を妊娠した時にすごい優しく声かけてすごい連絡してくださった方だったりしたので「ー大丈夫しんどいやろ」とかう「大丈夫絶対ダンス復帰できるからあんたやったら大丈夫」とか<笑><笑>なんかいい人が。 集まるカンパニーなんですか<笑>みたいな、えー、人ならいい先輩しかおらんやんイレブンプレイと思ってそれを言ってもらえるなすごいありがたいけど<笑>感じてますそのない場所じゃないですかども、えー、今日お話しした感じで言うと私は割とバツバツバツっと詰めていく性格ではあるし<笑>意外とねあのその当時からこんなのんびりしてたかどうかはちょっと私自身は分かんないけど、はい、一緒にこう作り上げるイレブンプレイのメンバーって。 友達っていうよりかは仲間っていう絆がすごい強いから ん, なんか一つの作品一個のものをみんなで作り上げていくよっていう熱量がどうしても同じ方向にしっかり向いていくからおのずとそういう関係性というか言い合いをして作っていくわけじゃないから。うんなんかこう割と そういう意味で大人の作り方をしているのかな。ああ、そうかもしれない。皆さ ん,、うん、大人だからだ。年齢だとは言いませんが。<笑><笑> ででチチチチーームムととかかダンスチームとかるなならバッチバッチになったりすすじゃないですか、うんうん、コンテスト前とか作品が出来上がる前ってねやっぱ喧嘩したりけ悪なものになったりとか経験ある人はあると思うんですけど、うん、でも私たちもそれがゼロかっていうとそうじゃないし<笑>前はその集まってきたメンバーだったから逆にちょっと距離があったはい、はい、気を使うというか、うん、気を使う距離だったんだけどでもそれじゃいいもの作れないからなんかその腹を割って。 話そうよじゃないけど、うん、なんか一個ちょっと踏み込んだ関係になれたからこそ今まこう丸くまとまってるのかなってあ本音も言える関係性にもなってきて、うん、お互いのこうスキルとか魅力とかも尊重しながら、うん、でも言いたいことはちゃんと言っていくっていう、うん、なんかいい関係性が。 こう作れてているるのががイイレレブンプっていうことなななんんんですすね、うん、なんかそんな感じがするへー、うん、特にミキコさんがそれに対して何かを言うとかじゃないし、はい、どうしても何かこう伝えたいことがあったりする場合は結構個別で話をしてくれたりとか時間とってくれたりとかするのもやっぱりちゃんと一人一人に配慮してくれたりでもそれ、うん、みんなの前でわーってなんかこう引っ張って言うとかじゃないかもしれないけど、うんうん、めちゃくちゃ。 考えてくれてるんや多分そのやり方、うん、個別にね何かあったら話そうとかね、うん、やっぱさミキコさんの力量なんやわーん<笑>すごーいそうなんかテレビとかではねこういうふうにしてるとか、ねうん、いうのはねあのやっぱインタビューされたりするじゃないですかミキコさんがねそういうのを全部私ドキュメンタリー大好きなんで<笑> プロフェッショナルととかちゃんと見てます<笑><笑>見させていただいてうわなんか優しそうな、うん、あの素敵な方だなっていうのは、まあ、テレビ越しですが私はよくわからないんですけれども、うんうん、拝見しててただそのプレイヤーであるこう踊ってらっしゃる皆さんが素敵な先輩ばかりだなってそれがすごい魅力に感じてるダンスカンパニーでもあったかな、うんうん、私はダンスとかクリエーションが注目されてるけどでも人としてこの方たちは。 素敵な人だ、私は知っている。でもね、お<笑>、何年かと思うと、たまもえみすけも。<笑>がいいっていうのはあると思うけど。もちろん、んん会いたいな。なんかお二人もね、いつか、ね、ぜひお話ししたら、ぜひ喋<笑>りたいんですけれども。<笑>お願いした、出てくれるかしら、<笑>どうなんですか、私、香おさんに声かけるのも、正直すっげえ緊張したえ。なんでを、なんで私を選んでくれるんだろうと思って。全<笑>然プレイですよ、だって、出て。<笑> いやいや嬉 し, ここ嬉しかったです、ね。事務所的にちょっとカンパニー的に NG ですみたいな。そこちょっとあの許可取ってきてるんで大丈夫です。許可あよかった。<笑>でもその許可をねいただいた。本当にこんな何のバズりもまだしてない<笑>チャンネルにこう出てい た, だいた。<笑> ありがとうございますめちゃくちゃ嬉しいですちゃんと『イレブンプレイのホームページだったりあのおりさんのインスタグラムもすべて説明した概要欄にあっあの貼っておきますので是非これからの活動もね素晴らしいパフォーマンスを見せてくれると思うので楽しみにそちらもチェックしてみてくださいありがとうございます小針りさんの今日のお話とかが参考になったら楽しかったなっていう人は是非グッドボタン高評価とチャンネル登録もして応援していただけると嬉しいと思います あ, ありがとうございます<笑> 今日は、えー、ゲストかおりさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。喋り残したことないですか。大丈夫ですか。全然。香織さん、大丈夫ですか。うん。<笑>私はつらつら喋っただけだけどどう。え逆にさ私は聞きたいことの方が多かったなと思って。なんでやね。<笑><笑>なんや、ね、いやあのさ。何て っ, いい待ってる時間で喋ります。なんかちょっと適当に えじゃあオフオフショットということで、オフショットということで使うかわからないけど、わからないけど、アフタートークということで行きましょうか。